ぶりにグラセフやってますとりあえずミサイル特攻すっかとりあえずミサイル特攻ってどんな日本語やねん絶対使わない日本語教室シリーズというかすぐ後ろにおるやんお待ちかねミサイル左下にキルログでないぞ相手死んでなくねプリウスを何台か個人所有してるけど俺のプリウスを自爆特攻には使いたくないんだテンポのいいミサイルカーボン調による北時代からの座右の銘だ お今度は倒したみたいだな今回は短編だからテンポよくスパスパ弾頭自殺ミサイルでいきましょうやんのか死ぬぞ両手退散してくさ車に貼り付けるだけで特攻兵器になるし序盤から解放されるしミサイルって遊べるし粘着爆弾最強説 半分分かっててやったろほらほら歩道や青信号を信じてると高齢者に惹かれて死ぬぞよく見とけ収益化剥がし不可し大丈夫これがダメならホロライブ今頃全滅してるからあーごめん見てなかったわーもうむちゃくちゃだなここにリラクターは s 東京ドリビトシルビアダーンいでよしここで飛び降りるかさ 当転しても自力で戻れるの便利ですよねアドマイザーだってあるしロストマンヤギも逃げすぎるだろターゲットの近くまで来たんですが厄介ですねロスカスの中に入ってますどうしようかな待ち伏せて出てきた直後にドカンしようかな愛車をカスタムして走りに行こうと思った瞬間に爆破は鬼畜すぎて草おこれはデリのプロのバスルみたいだーうるせぇ 久しぶりにクラブハウスだっけ、バイクのところに来ました。買ってきたのと、盗んできたのとが並んでます。さすがグラセフ。これを改造して届けに行けとかいうミッション始まったんだけど、ふざけてるでしょ。しかも目的地、マップの端じゃねえか草。これげんチャリですよ。ふわっ。名古屋の大通りのジジークラウンみたいに運転荒いやつ来たんだけど、相手にもされてなくて草。おっと君、運転が荒いじゃないか。ついでにこっちも、 これからどう暇をつぶすか、察したわ。このゲームがグラセフだということを、忘れてはいけない。銃撃にビビった NPC が暴走モードに入ったぞ引き殺されないよう注意だ。判断をミスったな。そっちも逃さねえよ。白天線の雪道で追い越しかけた、都会ナンバー SUV みたいにスピンしてて草迫る脅威は未然に排除する。脅威的な中央分離帯命中度で草脇見ばかりで危ないけど、 それくらいの方がネタとして面白そうだから結構してて。さ、やべ、プレイヤーが来たんだけどこのゴミスクーターじゃどうしようもねえわ。つんだ。ここで殺されて終わりや。なんか大丈夫だったっぽいですわ。スクーターだから許してくれたのかテてス電気ミサイル。高低差東部強打ミサイル。はむっちゃ撃たれてるんだけど、一旦止まって撃退すっかな。 懲りずに銃をぶっ放す、録画はここら辺で終わる反対側もどうぞ週に1回くらいグラセフミサイルまとめが出てきそうな予感だは何してんのというわけで YouTuber 引退系 YouTuber 生活好きな時にゲームできるぜ部門でしたまだ続いてたのかよそのネタはいはいご視聴ありがとうございました